はじめまして。さえと言います。表示されている文に従って、あなたのことを教えてください。あなたのお名前を教えてください。高橋太郎さん、でよろしいですかあなたのご住所を教えてください。 愛知県、名古屋市小惑、神別島、でよろしいですかあなたの電話番号を一桁ずつ教えてください。 番号はこれでよろしいですかあなたの行動範囲をお尋ねします。自宅から100メートル以上移動しますか自宅から500メートル以上移動しますか自宅から1キロメートル以上移動しますかあなたの行動範囲を設定しました。 利用者情報を登録しました。よろしくお願いします。買い物代行注文を開始します。どの業者に頼みますか サポート名校に買い物代行を依頼します。ご注文をどうぞ。リンゴを3手オンに注文します。バナナを1手オンに注文します。 ブドウを5点注文します。注文内容を確認します。リンゴを3点オンに注文。バナナを1点オンに注文。ブドウを5点注文。以上でよろしいですか注文内容を送信しました。ご利用ありがとうございました。 周辺の買い物支援情報を検索します。買い物支援情報を取得しました。表示します。移動販売佐藤。10時28分。さんまがお値打ち価格です。駅前に10時半ごろ伺います。